Get ready for the next battle 全力でいかせてもらうああ。恨みここなた拳を交えて分かかかるるともあるからああ分かった the battle, in the battle, <repeats> i e battle, in the battle, in the battle, in the battle, in t h e